では、演習1ですけども、えー、この例題をまず、そのまま打っ込んで動かしてください。で、動いたらね、今度は、吠えるメソッド、バーク。で、まあ、例えば、最初はワワンンワンとか3回吠える。吠え方は皆さんの自由にしていいんですけども。それから、このバークにはパラメータはない。だから、吠えるというと、とにかく3回吠える。で、3回じゃなくしたければ、セットカウント5とか、10とか、 回数を渡して、回数を渡したんですよ。セットカウントでは放えない。回数を設定するだけです。で、最初は3回放えること。で、セットカウント10とかいった後でバークすると10回放る。そういうふうにして、回数も変えられるようにした。その場合当然、インスタンス変数に回数、あとカウントとかを増やせばできるわですね。これが演習という。演習にはですね、 以下のような機能を持つクラスを作成しようと。まず、M1 というのは、覚える機能を持つクラスメモリー。プットで与えた値を解き、ゲットで取ります。だから、M1 イコールメモリ点2を作ります。で、プット5というと5を覚えます。ゲットというと5を、今覚えた5をだけします。2回ゲットしても5です。 今度は10を覚えると次にゲットしたら10。まあ単に1個の値が 入, 入る入れ物ですね。まあそういうことです。B はです、ね、今度は文字列を連結していくクラスコンキャット。あと S で文字列 S を今まで覚えている文字列に連結する。最初は空の文字列で始まるときましますよ。で、ゲットで現在覚えている文字列を返す。 だんだん連結してから伸びてきますね。で、リセットすると、また空の文字ィラリに戻ります。だから、concat new って言いますね。で、this と i ズとあと。そうすると、えー、まあ、this is の中ができるんですけども、リセットって言うと空っぽになって、まあ、ペンって言うと空っぽとペンなのでペン。こういうふうに、えあ、ー、ととリセットがある。 C はちょっと問題したんですけども、最大2つを覚えるクラスメモリー2で、プットウックスで新しい内容を記憶させ、ゲットで取り出しますが、それはさっきとなんですね。ただ、2回取り出すと、2回目は古い内容が出てきま取り出すと値は忘れます。また、覚えてる以上に取り出すと2度は返ってきます。今、2つって言いましたけども、興味があればもっと多く N 個を覚えるっていう人もいいですよ m2 イコールの無理 2.24。で、1をプッとします。3をプッとします。5をプッとします。ゲットって言うと、最後に覚えた5が出てきます。もう一回ゲットって言うと、その一つ前の3が出てきます。もう一回ゲットすると、本当は1なんですけども、2つしか覚えないので、ね、2は返ってきます。また7と9を入れて、ゲットする。ゲットすると、9はもう返しちゃったんで、この後プッとすると、 次にゲットしたときは11が返ってきて、もう一個ゲットすると、まだ取り出してなくて残っている7が返ってくる。まあそういう形になっています。これらのクラスを実際に作ってみてください。